新鮮卵で喉越しツルツルと卵麺こだわりの本格スープと四川風胡麻だれうまさアジアングルメサークル系の中華つけ麺新登場サークル系ワクワクゼロゼロゼロバンク説明しようゼロバンクとはとにかく便利な ATM なのだ見かけたら気軽に現金を下ろしてくれたまえサークル系サンクスの ATM ゼロバンクゼロバンワクワクサラダになるより 私はちょっと気に入ってスープスープになろうと思ってますお先でーす野菜たっぷり「サークルケサンクス」の美味しいスープスープご飯いや。はいどいてどいてお待たせー、えー、<笑><笑>失恋なんて美味しいもの食べれば忘れるわよえっお食べ はい。 私もパパファミリーマートに新しいファミリーが増えました「ポケチキ」大人気ですよろししくお願いしまなん<笑> this this のことやらハハハハッ I hear you invested な何でその極秘情報なのにスパイだったのかこのラテは事件ですそうだよねこのカフェラテマシーン総額200億円投資しましたこのふわふわラテは事件ですファミリーマート、えー シゴの世界あけまして開いてますお正月もバッチリスパーにお任せください SPAI スパお元気ですか新鮮なスパーの野菜果物お盆のお買い物はお近くのスパーで長野県下に200点おお隣同士のお付き合い いいいやっってよよこうし青春時代が蘇なつもホットスパーがいいからって部長俺たち今日で3日続けるですよ早く会社に行きましょうよいやだ you、yeah.